みなさん、こんにちは。ゆじママと一緒に韓国語を勉強する時間です。韓国語をハングルというんですね。ハングルの中には60とか 70% が漢字で作られたと言いますね。でも、今ハングルの文字を見ても、漢字が でないんだから意味はあんまり分かりにくいんですね。それで韓国語を勉強するときに単語一つ一つをちゃんと覚えなきゃダメですね。今まで私たちが勉強した字の中には部員とンはどんな風に困ってるかを 見てみましょう。なの中には、にゅんしんとあぽいん。の、にゅんしんとおぽいん。うりかぞく、うはぽいん。りは、りゅうしんといぽいん。かは、きよしんとあぽいん。じくは、上にしんがいって、まんなかにおぽいん。 下シーンが来ましたね。ハングルはシーンはポインの左に切ったり、上にギったり、下に切ったりするんですね。何がポインか何がシーンか今から読みながら習いましょう。 ポイントは中項がありますね。一緒に読んでみましょうか。あ、や、お、よ、お、よ、う、ゆ、う、い。あ、や、お、よ、お、よ、う、ゆ、う、い。 難しくないんでしょうもう一度一緒に練 習, 練習しましょう。あ、や、お、よ、お、よ、う、ゆ、う、い。聞きながら、あちょんできますかあ、や、お、よ、お、よ、う、ゆ、う うん、い, い。あは、あきあぼじ。あ。3番目のおは、おもにのおでしたよね。母音は、一人でも、一つのちいになります。でも、しんは、 一つのシーンではシーンにならないんですね。必ずポイント一緒にちょこったらシーンになるんですよね。あ、や、お、よ、お、よ、う、ゆ、う、い。あ、や、お、よ、お、よ、う、ゆ、う、い。はい、次シーンに行きましょう。 ー因は、ち4個ありますね。ギョニュン、ディグ、リュルミュン、ピヨ、シオ、イン、ジュー、ュー、ョティヨ、ピヨ、ヒヨ。長いですね。ギョニン、ディグ、リュルミン、ピヨ、シオ、イン、ジュー、ジュキヨ、ティヨ、ピヒ くぬるむぼすうつつくとぷふぼんうをつけて練習をするのもあるんですね。シーンは一つ一つの名前がありますよ。はい、次にきよからひよまでどのように読むのかを一緒に習いましょう。 어기억과 、응、 기억니은디그리을니은비읍시오니은지우지우기억피우피우슈기억신기억니어니어니어니어니어니어니어니어기어니어니 기억니은디귿리을미음비엽시옷이응지옷시옷기엽티어비엽시옷낭만을찬다고오버에대하키리하촌가데키르요니랭쇼시마쇼기억니은디귿리얼 미움뿔쥐어잉쥐어쥐어쥐어쥐어쥐어쥐어쥐어쥐어쥐어쥐어쥐어쥐어쥐어쥐어쥐어쥐어쥐어쥐어쥐어쥐어쥐 後ろに行くときにちょっと発音が難しくなるんだけど、前は大丈夫ですよね。あ、今まで私たちが勉強した単語ですね。 読めるんですね。あぼ버あ어머니아おもに가족선생님친구 우리는하나아버지아보인어와비없시인도어보인지와지지어신도이보인아버지 어와보인다게뭐와면음신도어보인니와면은신도니이보인어머니아보인기기억신도이보인우리가 족, 우리가족 B リアルシーンとイーイントカワキヨシーンとアポインジョークワジヨシンとオポインキヨシーンはいそんなふうに私たちが今まで勉強したの 字をちゃんは読初めだからちょっと無理かもしらないんだけど何回発音も聞きながら練習したり字もちゃんと見てください。今日はこれで以上です。 どうもありがとうございます。